辛い腹筋はできないし、起き上がると首が痛い。気になるのはお腹の上じゃなくて下っ側。そういった悩みはありませんかできれば一種目で全部できたらいいのになって思いませんか今回は寝て足を回すだけで腹筋全部使うことができます。めちゃくちゃ効率がいいです。布団やベッドの上、朝や夜、簡単にできるメニューになってますんで、一緒に頑張ってみましょう。メニューの一番最後にめちゃくちゃおすすめな フロッグキープ紹介してますんで最後まで頑張ってみてください全部5回になってます腹筋は息を止めてしまうと腹筋の表面だけを使ってしまいますそれではお腹が引き締まりません息をできるだけ吐くもしくは数を一緒に数えながら行いましょうスマホを置いてみるかもしくは持ったまま見てくださいまずは足を曲げたところから大きく回していきます息吐きながら5回1 345反対回し1234 5今度は膝曲げたまま回します5回1しっかり抱えて2345反対回し12 ゴ左右に倒しましょう12345 足を開いたら曲げましょう5回12345足を伸ばしたら曲げます5回。 1、2、3、4、5、今度は上から回します、1、2、 オッケー肘をついてスもホみながら行きましょうしっかり抱えたら回しますちょっと強度が上がります5回12 5反対回し12345左右に振りましょう5回1 4 5ここで回しましょう5回12 5反対回し12345伸ばしたら回します5回1 おっ外回し5回123 伸ばしたら曲げましょう5回12345上から回しましょう1 3 4 5膝を交互に伸ばしましょう10回1 2 3 4 5 678910寝たら足を開きましょうこのまま頭を起こして息5秒吐いたら戻りましょう五回。 12345。 5 2 3 4 5 OK、無理なく下腹がしっかり鍛えられました腹斜筋も腹横筋も腹筋群全部鍛えられてますんで今回の動画を毎日行うことで1週間もすればお腹がキュッと引き締まっていきます慣れてきたら毎日続けてみて経過をグッドボタンとコメントで教えてください